エンタウンドリンクンします敵物発見分析かね 誰にも私を止められないエンジメにいてくれていピンクします。あとは お, しておまた、何もない。覚悟<笑> あなたのねいはすべて把握しましたかくしなさいの負けないよくらえあとはおまかせしありがとう委員会からのしきゅですお覚悟はできていらっしゃるのかしらえんありがとうリンクしますじゃあ 特定花火ハ覚悟しなさい一ッシあなたの狙いはでどうだすべてハークせきようかんようもう大丈夫これこれはいかが<笑> ンリンクしますあとおかくごはできていらっしゃるのですね。ディフェンスモードとはで全力こいで またありがとうこれでどうだあとはお任せしますねはい、はい、把握をしなさいじゃあボクシング特製花見はなすべて把握しました どうぞどうぞありがとうございます分析 わっ<笑><笑><笑> うん開始<音声><音声>《この光に意識を込めて》 逃げ無駄だ先生の敵は逃さない。 一発で吹っ飛ばす。 でとどめだ仲間がいるから怖くありません お待ちしておりました先生